平成31年1月5日、阿蘇市消防団の出初め式が阿蘇市黒川の阿蘇農村公園アピカで行われ、およそ500人の団員が参加し、今年1年の市民の安全確保と無事故を誓いました。まず、阿蘇市内12分団ごとに分裂更新があり、整列した団員を前に佐藤義雄阿蘇市長が 団員の日頃の活動に感謝の念を示し、労いの言葉を述べました。また、平成30年度永年金属、車厚労省表彰の伝達などが行われました。団長挨拶では、梅野孝典団長が本年も阿蘇市消防団としての誇りを胸に安全な地域づくりに努めていくとの決意を述べ、団員の士気を高めていました。